こちらにすでにお湯に溶けた状態の澱粉水溶液があります。結構まだあったかいんですけど、このですね、澱粉水溶液にイオン陽性を一滴入れます。ですね、まあ、この通り紫色に変わるわけですね。まあいわゆる陽性澱粉反、かなり濃いですね。 はい、それで、えー、今これあのちょっと溜まってるんですけど、えー、加熱すると色が抜けてまた冷却すると色が変わったりと、えー、温度によってですねあの色の変わりか色がついたりつかなかったりと可、えー、逆性があるんですけどそれをちょっと調意してみたいと思います。まず。うん えっとでんぷんなんですけどこのまま水に溶かすと、ね、白い粉末なんですけどこれをこのまま水に溶かしてもですねあの。 うまい具は一個溶けないんですね、水に溶けにくいんですね、デンプんそのものは水に溶けにくいんですね。なので、一旦加熱をしてですね。これもすでに加熱したもんですね。一旦温めといて、まあ八十度ぐらいに温めるとこのようにですね。色が抜けてくるんですけども。 つつ色が、えー、白っぽかったのがだんだん透明になって感じがしますもうちょっとですね加熱することででんぷんが水に溶けやすくなると冷水だとえ結構溶けないんですね あれで全部溶けるように思われるかもしれませんけど加熱してやらないとなかなか溶けないとあもうだいぶ今60 度, 度ぐらいですねもうあと余熱でいっちゃう感じですねはい透明になりましたこのようにして溶けたでんぷん液はコロイドの性質を示すということらしいのでレーザーを当ててみたいと思うので明るすぎて りますかね、ちょっと明るすぎて分かりにくいかもしれませんこちらはただのただの水ですので当然チンダル現象観察できません、ね、これはでんぷんの水溶液ですけど まあコロイドに近い性質、まあ、コロイド粒子はちっちゃいんですけどね、はい、今でんぷん水溶液7 5度から8 0度ぐらいになりましたそのでんぷん水溶液を試験管に 5mm ぐらいかな 3本取ってみますまだ結構熱いですよねだいぶ温度が下がっちゃってるんですけどもまだまだ熱いレベルだと思いますでは要素電んぷ用水鏡少量まあ色変わりますね要素電ん反応見えると思います でこの青紫色に接触した水溶液ですけどこれをもう一回加熱してですねちょっと、ね、操作が見にくいんですけども、ねえーね、加熱してちょっと乱暴なんですけども直接。 はい試験管に温度計差し込んだんですけど今大体8度まで上がっちゃったんですけど色に消えましたね色が受けちゃいましたねもう一回やってみますね加熱してこういう感じで表情を見てみる試験管に温度計入れて 加熱していきますと60度ぐらいですか60度だんだん色薄くなってきて赤紫色だったらちょっとこう茶色っぽくなるんですかね褐色にいけど今色抜けましたねもう完全に抜けちゃいました今75度ぐらいで大体65度から75度ぐらいで色が抜けるということがわかりますもう一つってます 75度70度超えてましたね70度超えるとさっと抜けますねやっぱりねはいできましたできましたね、はい、それではこれがだんだん冷めていくと冷えていくとどうなるかということでさっき加熱したものがはこちらなんですけど、ね、最後に。 つがまだあ強制的にですね1本をこう冷水に入れてこっちらですね冷水に入れますともう入れたそばから色が青紫色にこう変わっていくとたちまち色が変わってまた要素伝ん反応が復活するということが分かります。 こちらがまだちょっとあ、ねまあ、6 0度ぐらいあるんだと思うんですけど、うん、7 0度 c ぐらいあるんだと思うんですけどこれをちょいと入れて冷水に入れてちょっと冷やすとたちまち色がついてきますね待ってますね大体6 5 °だいたい65か7 0度ぐらいが激しくこう色が変化する。 まあ、温度域のような感じがしますこちらが72度で70度ぐらいですかね70度ぐらいで70度境に結構激しく見た目は激しく色が変わる感じがします ではもう一回。では再度加熱してみます。ちょっとわかりやすくするために少し澱粉の量を増やして。 見えやすくなるかなと思ってちょっとでんぷんの量を増やしてみましたはい色が抜けましたねもうね 70 70ららいいでですすね70度くらいになるるとさーとさっ色が抜ける感じ冷水に入れてみますね、はい、ちょっと冷水入れて冷やしてみます。70まだ70 下の方からこう青くなってくる。下の方からこう淡くなっていう感じしますね。もう温度計邪魔だから、めっちゃいますか。いいですね。下の方がちょっと青くなってきて。 要素電波反応復活してきました。